元気いっぱい踊らせていただきますよろしくお願いしますでは満開つぼみ構え みんなが手伝わるから。 えー、こちらの曲は、蓮、え、田、ー、の和田拓馬さんこと、角間に作詞・作曲していただきました、えー、今後、えー、イベントなんかでやっぱりあのつぼみの曲をどんどん出していこうかなと思っております。よろししくお願いします、えー続き